令和2年10月3日、熊本地震で寸断された国道57号の北側復旧ルートと玄堂が開通し、式典が行われました。阿蘇市車帰りにある二重の峠トンネル内では、午前10時から北側復旧ルートの開通式があり、国土交通省副大臣や香島県知事が挨拶。 来賓らでテープカットを行い完成を祝いました万歳三賞では佐藤阿蘇市長と大津町の家入町長がお揃いの紅白のマスクと手袋をして登場佐藤市長はこれまで24時間工事に携わった方たちに心から感謝していますと述べましたキュアラートを完成開発 この阿蘇市赤水と大津町引水を結ぶおよそ13キロの北側復旧ルートは信号機のない片側1車線の自動車専用道路で両区間の所要時間はおよそ10分となり利便性が向上しました。また南阿蘇村の縦の地区では正午から動の開通式がありテープカットと 崩落現場に設置された石碑の除幕式がありました2つの開通式では新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から一般の参加ができなかったため式典の模様は阿蘇インターネット放送局 WebTV 阿蘇によるライブ配信が行われました式典の模様は同サイトで見ることができます